会場の皆さん、こんにちはあれあれあれ、ファイナルだからって、ちょっとあの皆さん、手を開けていただいてもいいですか、拍手ができるようにビールをちょっと置いていただいて、拍手の練習をしましょう、こんにちはああたくさんありがとうございます、審査員の方もありがとうございます、さあ、やりやすくなりました、決成19年目、朝なる子一族めぐみと申します。今年のテーマは応援合戦 ということで恵みなんと世界に向けて応援エールを発信したいと思いますそのためにはぜひ皆様のたくさんの拍手たくさんの拍手たくさんの拍手が必要であっておりますので最後までたくさんの拍手何か言いましたか忘れないでくださいぜひいただければと思いますそれでは参りますよろしくお願いします 祭りの中の結束、人と人とのつながり、力をいただき、元気を届ける。浅かなる子一族恵み、2022応援合戦、エールトゥーザ・ワールド。 you、uh -huh. Shoot, s h o check it out! 皆さや 皆さんの温かい拍手ありがとうございました。